放送大学はテレビとラジオで授業を行う大学ですスカイパーフェクト TV で全国放送中ただいま学生募集中です自宅がキャンパス放送大学